そんな低い戦闘力でよく白を切れたもんだうう。あ、あの機械でこの広いナメック星に点在するわずかな村の我々を探し出したのか。ふふふ。他の長老たちはとても素直に教えてくれましたよ。す、素直だと嘘を言いよって。い, いえ い, いえ、こうしたら素直になられましたよ。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 死んでもらいましょうか逃げろてって逃げるんだは、はいはははしまった、スカウターがこれでもう我々を見つけられまい皆うるしだ うわああいいつ…あいつつこんなガキぶっ潰してもつまらねえがなまあとりあえず死ねー よも冷やっしゃー ゴーンのやつ完全に切れてやがる。 フレッフラギア 追うんですよドドリアさん捕まえなさい目、えー、いっぱい飛ばせ捕まったら最後だぞはいだがヤの方が早い追いつかれるそそうだコアこの子を頼む 隠れるんだんははい、おおのり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 君なんて名前なのベンデ…んフリーザのところから誰か離れたなこの木はドドリアかちょうどいい今の俺なら奴一人くらいやれる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 ハハハこりゃいいこれで俺が近づいても分かりはしないこいつが星しかろう渡す気になったか<笑><笑><笑> な, なんで壊しやがったそいつがなければお前もナメックス星人たちの居場所も分からんぞ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 何をおびえているのさっさとかかってこいこの俺を見てみるなよな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 ハッハッハッハッハッハッハッ いい子だ あ、ッアッアッアれアッアッアッアッアッアッアッアッアッアッアッアッアッアッアッアッアッアッアッアッアれアッアッアッアッアッアッ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 そして、フリーザたちの隙をついてやつらの持っている5個をいただくんだ<音声><咳>はぁやっと戻ってこれた何のんびりしてたのよあんたたちの<笑>んびりだってん 何その小型のピッコロみたいな子はひょっとしてナメック星人っていうやつははいデンデと言いますふーん何か色々あったみたいねそうださっき父さんから嬉しい連絡が入ったのよえな何すか孫くんがここに向かって飛び立ったの到着はなんとたったの6日後 しかもすっごい修行をしながらって話よおおお父さんがやったギャホ ー, きゃほー悟空のナメック星到着まであと6日。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 よかったなへへへオラも今なめくせに向かってんだけど百米の重力を出せるように宇宙船を改造してもらって修行始めてんだあと5日半でうんと強くなんねとえれえことになっちまうからなそういえばさっきも言っておったな話してみろ。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 木が、次々と、減っていく。えま、またナメック星人が、殺されている。殺しているのは、俺たちがよく知っている木だ。ベ, ベジータ。ベジータと、あのフリーザって野郎の、どっちが永遠の命を手に入れても、この世はおしまいだ。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 <笑>こいつがドラゴンボールに間違いあるまいさてとこいつをここに沈めておけば誰にもこのドラゴンボールは見つけられんフリーザたちの持っているドラゴンボールは5個残る1個を探すかんこのパワーは ザーボンだ、間違いない<笑>待っていたんだ単独で動き出すのをなやつも仕留めてやるドドリアのようにな近いぞ。 今の俺ならザーボンなど敵じゃないスカウターさえあれば手分けして村を探す必要などなかったものをよう随分久しぶりだなザーボンさんよドドリアは俺が片付けさせてもらったぜ次はお前さんの番だ何貴様がドドリアを片付けただと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 俺が い, ただいてやる何永遠の命さえ俺のものになればフリーザに勝つチャンスが必ずやってくる愚か永遠の命だけでフリーザ様に勝てると思うだが俺は多くの実戦でパワーを上げたんだ貴様は分かっていないフリーザ様の実力はそんな次元すら。 はるかに強越しておられる覚悟しやがれクリーザはサイヤ人を恐れていたそうだな そのサイヤ人パワーを、今見せつけてやるこの程度で手も足もでんとはな驚いたな。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 よく来たなデンデ最長老様はおおよその成り行きを知っておいでだ二人とも仲へ最長老様がお会いになるででかいようこそあなたは地球人ですねまず我が子デンデを助けていただいた礼を言いたいありがとういえ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 宇宙船に乗って地球に逃れてきたとかカタッツの子だ驚いたまさかあの幼子が無事たどり着けていたとはあの子は確かにドラゴンボールを作り出せる竜族の天才児だったそそうかしかしあの天才が死んだとは寿命か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 お願いしますところであなたは地球人なのに飛び抜けた力をお持ちのようだしかももったいないことにまだ眠っている力がおありになるその眠っている力を起こして差し上げましょうままさかそんな力なんて残ってませんよ今でさえもう限界を超えてるくらいなんすよ <笑>あつれてきなさい。 強い正義は一人でも多い方がいいえっすぐ連れてきますからデンデン待っててくれすぐにご飯を連れてここに戻ってくるあっ は, はいお気をつけてお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 ねあのさありがとうございますいいぞ、今のうちだ近くに恐ろしい奴の気は、全然感じない ひどい。村が全滅している。ドラゴンボールを探さなきゃ。 なところにあったのかな村の人が慌てて隠したのかもしれないな な, なんだ今の爆発はままさか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 よし今度は俺だはま、まさかベジータのやつドラゴンボールを狙ってド、ドラゴンボールが あ, あの野郎な、なんたる集大ですか今すぐ徹底的にベジータを探しなさい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 <笑>あったあったぞ我ながら素晴らしいコントロールだザマーみやがれフリーザメついに奴のドラゴンボールをいただいたぞこれで俺があの村の水に沈めた奴を入れればあとはたった一つで七個全てが揃うん強い戦闘力か。 ザーボンかすすげえや俺にこんなパワーがこれならすぐにご飯を迎えに行けそうだ最長老様のとこに行けばお前はもっともっと強くなれるんだぜあいつは地球人のなぜこのなめっくせえにししかも最後のドラゴンボールを持っていやがったぜ <笑>何から何までこの俺に運が向いてきやがったぞククッソベジータめいったいどこにこのままでは私の命はフリーザ様にあれはとうとう見つけたぞベジータ んでかい戦闘力がついてきやがるザーボンに見つかったらしいなしかしいい機会だあの地球人のボールをいただくついでに今度こそ片付けてやる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 体力が落ちてるんじゃスっあれれれれかよくも コロン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 永遠の命を手にするのだ。<笑><笑><笑> 7個全部揃うもんか。頼むぞ、ご飯。ベジータに見つからないように帰ってきてくれ。 コリリンさんたち大丈夫かな早く戻ろ。